2年生6名、1年生8名の合計14名で活動しています。学年や男女を越えて仲が良く、練習でも試合でも声を掛け合いながら楽しくプレーしています。 中大連での目標は団体、個人ともに県大会に出場することです。